どうしたんですか<笑>創作で創作盆栽はい。山から取ってきたってことですよねそうですよあの、うん、親戚がナスにいてペンションをやってるんですけどその裏庭に小川が流れてる、はいはい、そこからの山鳥、面白いですよもみじともう一個なんですかねこれがね分か ん, んない、ね、面白いんですよ、うんうん、あとこれ富士。 藤。あと桜とあと、ね、これ今回植え付けようと思うんだけど。シレ系の何かなんですよ。シレ系。元気がないイワシではない。<笑>無傷だから。元気がないイワシで。あ ま, だまあでもイワシでっぽい感じはしますよ、ね。シレ、ね、系の何かではあるんですけど。で、うんね、今回はこれを付けたいんですけど。はい、この一一本つける予定ですこれ。一本。なに何でこれを思いついたかっていうと。うん これんオッケーこれ忍ぶごけかな絨毯<笑><笑><笑>偽物みたいこれ言、ね、いかせるのないかなと思ってからあいく石あったなと思って これだ<笑>僕がラスで見た光景を、うん、そのまま作ってみようなるほど一本だけしか刺さないってことですかそうそれで書いてたんで、えー、表せたらいいななるほどインスピレーションがきれないうちにやっちゃいたいん石が…長寝ちにあった石で、うん、多分ここ使うこともないんで 多分ね、これ止める時にやったんじゃないかな、うん、だから剥がれたと思うけど下は石だと思う、うん、ここはコンクリートなんだと思う、うん、今針金を、ね、止めてるんだそうのためにやったんだです今回は虫の形状的にこっち正面にしようかなでなんとなくこっちに川が流れてるイメージでこれがせり出してるような うん、いい ん, ん。裏洗いたいんですけど。裏洗いたいです。洗いましょう。いいですか。はい。今裏を。ひっくり返したときに、コンクリート部分が取れました、ね。取れました。ちょうどいいんじゃないかな。はい、割れて。<笑>あそこに切れてる。<笑> これこれで適当でいいいすんなんんかか虫がるるね流したたのに 洗, 洗いたいですか、はい、もうちょっと腰痛くなってるけどすでに。 見つけてく、はい、これつけようかなと思って ま, まだ丈夫そうなやつだ根はそんなにないんだねやっぱ下に伸びちゃうんですよちょっとこれで生き延びてくれればいいかな次にやるのが土台作り一応は保ちたいんで土、うん、を引いて で流れないけと地でやってやろうかな、はい、カラスは何かあ暴れてます<笑>カラスが暴れてま す, <笑>れてます<笑><笑><笑>危ないですね売れちゃうよ まあくまで土が流れないようにするためだけど、うんうん。溝を作って真ん中に土を入れるそうそうっていうことですね。そうそうで最後に苔で全部蓋をするみたいなこと。そうそうそう<笑> プールみたいなじゃあこの辺りでもう水が溜まればいい<笑>頼む生きてくれ<笑> すいませし い合わせいすごいねもうあとはせるだけみたいな。<笑> 家<笑>だ。 ほっこりしました 両手の庭とかにこういうのありそう。こんな皮とかに、うん、こっちこっちにこうやって川が長い。はいはい。伸びらしてる石に固がついてるみたいな。カンちゃん、はい、それはダメになったら、カシワだってあるし、レンジもあるし、はい。こっちの、はい、ああ。これこれの方が向こうの方が良かったんだ<笑><か><笑> これはいいか、これでもな。はいうん、確かにそうです。太さがちょっと、ちょっとね、もったいなかったんだよな。エンジュー。ね、あんだけ大きいんだから、ちょっと。根っこがないから、うん、多分ダメになるじゃね。どう触れやればいいあああああこっちでも、柏でも、エンジュの方がいい。エンジュの方うがああ味がある。エンジュってこっちこれ 確かかかににないああいいでででででそうすすすすねね 迫, 迫力が痛ん日日々勉強ですす日々勉強です<笑>日々勉強強後<笑>後編編るけどはい、今提案してもらったということで。うん やり直す、はい。はい。面白いね。面白いですね。<笑>第2ラウンド。 すごいね。手手術する。<笑>もうちょっと待って。やばい腰が い, い。<笑>これを持つのに腰をやっちゃいましたね。<笑>すみません。相手です。<笑>取れた。 二人入ったね。ちょっと石持ってていいですか。うん、うん。はい。やりました。 参考になるんでする、はい、とそれとねそういうのはなかなか根づかないんですけど。防災の中 みんなほら、ういっぺんに払てじいで うですはい、なるほど都内のカフェとかそうですね普通なレストランに置いておいてもらえれば、うん、おしゃれ。おしゃれになる これで多分空間ができるんで、まあ、なるほど。そうじゃなければ、ス<笑>ケのカフェに持って行って、<笑><笑>はい。そんな感じで、はい。ありがとうございました。ありがとうございました。<笑>